平成28年9月11日、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で、福岡市にある韓国総領事館が主催し、熊本県テコンドー協会の主管によって、2016中福岡大韓民国総領事杯九州オープンテコンドー選手権大会が開催されました。この大会には、九州沖縄、そして大阪から、 およそ130名の選手が集い盛大に開かれました開会式ではパク・ジンワン総領事がテコンドーは韓国の国技ですがオリンピックにも採用されたスポーツです日本においても韓国文化のテコンドーとして武道としてこれからも普及することを願っています今回は4月の地震で被災されたソシで開催することで 復興支援の一環として、熊本県テコンドー協会と協議して開催しましたと挨拶。来賓として出席した佐藤義之市長も、韓国総領事廃という名誉ある第1回の大会を、ここ阿蘇市で開催されることに感謝いたしますと挨拶し、選手たちにエールを送りました。また、この大会の運営費の一部を支援金として、 総領事から阿蘇市長へと渡されました試合は領寺から一般まで行われ選手たちはメダルを目指して奮闘していました